はい、ありがとうございます、えーえー、それではハッサクさんを拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしませ、えー、よろしくお願いします、えー、それでは、えー、Python、AWS、サーバーレス、初学者が次の一歩を踏み出すためのテクニックというタイトルで、えー、発表をさせていただきますはじ、えー、めに簡単に自己紹介をさせてください えっ、ー、と、私発作と申します。ツイッター入り発作アンスコ六63です。えっ、ー、と、ツイッターで発表資料の本を、えー、案内しておりますので、よかったらチェックしてください。えー、サーフアーワークスという会社から来てます。えー、ちょっと、個人的な宣伝なんですけども、技術書店というイベントで AWS CDK の本を書きました。まあ、あの、タイプスクリプトなんで、まあ、あんまり宣伝ちょっとするのまずいかなと思うんですけど、まあ、よかったら興味のある方は見てみてください。よろしくお願いします。 次に弊社のことですけども、えー、まあ、あの、聞いたことない方もいらっしゃると思います。AWS に特化した SIA というところでやらせていただいています、えー。AWS のパートナー企業も認定あるんですけども、その中でも一応最上位の、えー、プレミアコンサルティングパートナーというところで認定をいただいているような会社になっています、まあ。AWS のマイグレーションとか、そういったところでしたら、まあ、任せくださいというような、まあ、そんな会社でございます。 えっ、ー、と、あと、発表に入る前にちょっとお断り事項がございます。えぇ、ー、改めて告知していたアジェンダからちょっと若干変更があります。えー、何かっていうと、まあ、ちょっと当時、プロポーザル出してた時から見解が変わったものとか、そういったものもあって差し替えざるを得なかったような、まあ、そういったものがありますので、あらかじめご承知ください。想定読者、ここに書いてある通りなんですけども、まあもしちょっとマッチしないなと思ったら、あまあちょっとそれはご各自ご判断いただければと思います。はい、ではちょっと本題にここから入りたいと思ってます。 えっと、アジェンダはこんな感じです。基本のおさらいをしましょうっていうところが、えー、1,2 で、3,4,5 のところで、まあ実際にプラテキスっていうところをちょっとご紹介しようと思っています。はい。では最初に、えっ、ー、と、AWS におけるサーバーレスアプリケーション構築の基本というところです。えっ、ー、と、ちょっとさらっとだけいきます。まあ、そのサーバーレスで、これ見に来てくださってる皆さん、おそらく、まあ、小学者の方もいらっしゃると思っています。 え、サーバーレスなんか難しくないって思う方も多いんじゃないかと思います。大体、まあ私も実感しているところではこういったところが難しいのかなと思っています。まあ覚えるサービスが多くて学習コスト高いよとか、サーバーレスの概念っていうところがちょっと馴染めないっていうところ、あとはまあ入門書の次に何したらええねんっていうところが、まあよくわからないというような、そういった問題があるかなと思っています。えー、まあそういったものを解消するためには、その、なんでしょう、大枠の概念みたいなところを最初に押さえていくのが近いのかなと思っています。 で、何が大事かっていうと、サーバーレスな思考、考え方っていうところかなと思います。非同期イベントドリブンステートです。まあ、おそらく学習されてる皆さんであれば、もしかしたら目にした看護かもしれません。まあ、ただこれだけ見ても何のこっちゃっていう方もいらっしゃると思います。で、これらをその、もうちょっと登場人物っていうところで整理していこうかなっていうふうに思います。どういったものかっていうと、めちゃくちゃざっくり分類すると、えー、サーバーレスな登場人物ってこのあたりかと思ってます。えー、ブローカー、イベントハンドラー、データストア。 えー、ブローカーと イ, ンベイベントハンドラーっていうところで、そのイベントを周回するブローカーと実際にそれ処理する役目であるハイベントハンドラーっていうのが登場人物としていて、えー、イベントハンドラーの部分は、まあ、必要に応じてデータストアとやり取りをするというような、だい大体こういったところがいわゆるサーバーレスな構成における登場人物の大まかな分類かと思います。で、それを AWS サービスに当てはめていくと、ブローカーに当たる部分がいわゆるその SQS、SNS、Kinesis、 え、イベントハンドラに相当するところがラムダファンクション。データストアに相当するところが、例えばダイナモ DB であるとか。まあ、そういったような当てはめ方をして、大体こういう構成図作るんだなっていうイメージを持った上で、必要に応じて各サービスっていうところをキャッチアップされていくと、並びがより早いのかなと思っています。はい。ちょっと時間がなくなっちゃうので、詳しいご説明はできないんですけども、あの、過去、Python g p 2017で、ね、てるいさんという人が、あの、非常にその良い発表されているので、 もし、詳しく勉強したい方は、この辺をご覧ください。次に行きます。サーバーレスフレームワーク、基本のおさらいです。えー、サーバーレスフレームワーク、まあ、何かというと、OSX にできているデプロイツールというところですね。あとは、インフラストラクチャーズ、IAC のようなツールになっていますで。AWS だけじゃなくて、Azure とか GCP にも対応しています。はい、ただ、今回は AWS の話してるので、特に断りがなければ、その、AWS の話だと思って聞いてください。 で、使い方なんですけども、まあ、すごくざっくり説明するとこんな感じです。slscreate とか書いてあるんですけど、これ何かっていうと、サーバーレスっていうその CLI のコマンドの、いわゆるショートカット名っていうところですね。で、create とかのサブコマンドです。で、プロアプリケーションのプロジェクトを作成して、えー、実際にその、クラウドコンデュションテンプレートの元になる YAML ファイルとか、あとは実際ラムダのコードベースになるようなら Python を書いていきますと。で、最後にそのデプロイパッケージ。 作ってデプロイっていうところなんですけども、基本的にやることは、SLS クリエイトでプロジェクトをすって、フォールを書いて、実際デプロイコマンドでパッケージの作成ってやってくれるので、デプロイコマンドを叩いて終わりというようなとことになってます。で、もしかしたらサーバレスフレームワーク、馴染みない方もいると思うんで、デプロイの動きだけちょっとおさらいしておこうと思います。はい。で、SLS デプロイ。で、ステージデブっていう引き数で実行しました。 これ何が起こるかっていうとですね、えっ、ー、と、まあ左側の図がローカル PC になるんですが、えー、Python ファイルと YAML のテンプレートを書いていて、デプロイコマンド、でデプロイ、デブステージで叩いたら、えっ、ー、とプラ、クラウドフォーメーションのテンプレートと、あとランダのデプロイパッケージの ZIP ジファイル、これを作ります。で、その後、えー、S3 バケットを作成して、それらさっきのデプロイパッケージ、 と、えー、テンプレートをアップロードします。で、最後にクラウドフォーメーションのデプロイを叩くと。いうような、そんな感じの動きになってます。で、今、ステージっていう引数、概念が出たんですけども、これについて少し補足します。えー、これは、サーバーレスフレームワークの独自概念ですね。あの、例えば、開発環境とか、本番環境とか、そういう時にステージっていう言葉を使うと思うんですけど、イメージあれで OK です。えー、っと、サーバーレスフレームワークは独自に提供してて、デプロイ先環境を区別するための用途に使ったりします。 え、なので、そうですね。特に AWS の場合では、この先ほどの図に戻りますが、別々のスタックが作られるような形になります。はい。そういったような動きをしますというところです。で、詳しい使い方に関しては、こちらもまた、あの、他の方が書かれた非常に優れた記事があるので、こちらをご覧ください。次、えー、っと、まあ、プラクティスっぽいことを喋っていこうと思います。プロジェクト構成の例です。 これ、例えばっていうことで、定期ジョブの実行基盤っていうものを例にとって喋らせていただきます。こうせず簡単にご説明します。これ、えっ、ー、と、SQS を挟んで左と右っていうような区別の仕方をしてよします。で、えー、左側は何かっていうと、ジョブのパラメータになる部分を定期的にそのクラウドチベントで叩いて生成するっていう部分。で、ジョブのパラメータを SQS に投げて、後ろ右側が動きますと。 で、右側のトリガーしてラムダファンクションが動いてるんですけども、そいつは、えー、ジョブのパラメータを受け取って、ダイナモ DB に永続化しておきますと。で、その後、えー、一番右構右上のところにいるステップファンクションズを実行します。で、実際にジョブを実行してるのが、ステップファンクションズの部分ですね。で、ステップファンクションズの中にいるラムダファンクションが、えー、必要に応じて、ジョブのパラメータをダイナモ DB から引っ張ってくると。まあ、そういったような、まあ、ありそうな構成図です。 で、これのディレクトリ構成、大体どんな感じになるかなっていうところなんですけども、ちょっとこれだけだと説明しづらいので、実際に、まあ、こんな感じで作ってみた構成図のサービスがあるので、それを例に紹介します。あの、ソースコードのリンクは貼ってあるので、まあ、よかったらご覧ください。何やってるかっていうと、キータの記事を定期的にその自動更新していくような、そんなものを作ってます。で、これ、QP っていうディレクトリがあるんですけど、これ、まあ、キータパブリッシュの略ですね。 あの、いわゆるマイクロサービスの単位で切ったディレクトリだと思ってくれればいいです。はい。何やってるかっていうと、えー、サービス、そのマイクロサービスの単位でトップレベルのディレクトリ切ってあげるっていうのは1個。えーラムダファンクションのコードを格納するためのモジュールっていうところでファンクションズっていうのは切られていますと。で、えー、それらのラムダ関数の部分から汎用的に呼び出すようなライブラリズのをリグスの下にまとめてあげて、 あとは、そのキータの自動更新っていう仕組み上、その、ジェンジャー2のテンプレートエンジンを使ってます。なので、テンプレートを格納するためのテンプレースっていうようなフォルダも用意したりすると。大体こんな感じの切り方します。で、ファンクションズの下では、あの、SQS 挟んで左に2っていう風に言いましたが、左側の部分がジョブズの下にあって、SFN、これステップファンクションズの略なんですけど、えー、ステップファンクションズのタスクっていうところを格納するためのあーモジュールを切っていますと。大体こんな感じで分けてます。 で、これ、こういうふうにした意図っていうところをちょっと押します。はい。えー、っと、まず、そうですね。何に関するコードなのかの見たとちょっとよくしたかったっていうところが一番の意図としてあります。あの、まあ、やったことある方はわかると思います。サーバーレスって構成図がなんかピタゴラスイッチになりがちで把握しづらいんですよね。引き継ぎした時になんかパッと見よくわからんみたいなことがよくあります。えー、まあ、なので、何の関数なんだろうねっていうところがわかりやすくなるようにしたかったっていうところがあります。 まあ、ただ、基本的にはこれ、普通に Python カットきのモジュール分割の感覚とほぼ同じやと思って OK だと思っています。まあ、ただ、あーそうですね、サーバーレスに固有な話っていうところを混ぜていくと、うん、マイクロサービスォームにトップレベルの階層を分けるであるとか、あとはラムダファンクションのトリガーの種類によってサブモジュールを分けたっていうところがちょっと今回工夫してましたっていうところになるかなと思っています。えー、そうですね。はい。 といったところです。まあ、これ参考事例として、えー、まあ、ご参考いただければと思います。ステージの管理の話に行きます。で、やりたいこと、えー、ここでやりたいことが何かと言いますと、ステージに依存しないコードベースをしにしたいということがある。というのは1点。あと、ラムダデプロイしなくてもローカルで動かしたいよっていうニーズ、当然あると思ってます。なので、ローカルでも気軽に動かしたいねっていうところ。このあたりがやりたいことだなと思ってます。 まあ、まとめると、こんな感じかなと思います。そうですね、えー。ステージに依存しないっていうことは、ステージに固有な値変数があったら、それをいい感じに管理できる必要があるっていうところは、まあ、あると。で、気軽に動かしたいっていうところは、ラムダのロジックコードになる部分は、ちゃんとその、いつでも実行したり、テストしたりできるようにしたいよねっていうところ、あると思ってます。はい。で、1点目の話、えー。ステージに依存しないコードベースにしたいっていうところです。えー、っと。 ステージごとに値が変わるものって何だろうねっていうのを整理していきます。およそ、えー、こんなところがメジャーなのかなというふうに私は思っています。えー、っと、リソース名の参照、これは何かというと、主に AWS のリソースの名前とかのことですね。えリソースの名前あるいは ARN。またはそうですね、API ゲートでや SQS を使っている場合は、エンドポイントの情報と。 ということになります。あとは、そのラムダファンクションのコードベースの中で利用するような変数として、例えばログレベルであるとか、あとは、えー、例えば、キューイングに投げるんで、投げる関数がいるのであれば、SQS の QURL とか、そういったものもいるでしょうし、まあそういう API とかで参照するための名前が必要ですと。あとは、外部サービスを利用するんであれば、そういったものの設定情報が必要ですね。例えば、えー、サーバーレス、よくあるのがスラックのボットとかだと思うんですけど、 通知先のチャンネルの情報って、デブとプロッドで分けたかったりしますよね、というところがあるので、おそらくこういったものが、そのステージごとで値変えたいものになるのかなと思っています。で、これ分類していくと、その、1個目の方はスタックの定義、まあ理想、インフラの定義の時点である程度対処していく問題だと思っています。で、2個目がラムダのコードペースで対処しているような部分かなというふうに思っています。なので、まあこれら2つに対処すればおおよそいいんじゃないかっていうのが言えます。 管理方針としてですけども、そうですね。まあ、おそらく大雑把にこんな感じで考えちゃっていいと思ってます。スタティックな値で、かつ機密情報じゃないなら環境変数。まあ、よくあるテクニックですね。えー、で、かつ、これが機密情報である場合は、AWS のシークレットマネージャーあるいはパラメータストアに暗号化して格納する。といったところが、まあ、プラクティスかなと思います。あとは、まあ、動的に生成されるような値であるならば、データストアとか、 まあ、もしあるならですけれど、そういったところが、まあ、住み分けになると思っています。ちょっとここでは、その、シークレットマネージャーを使うような情報、あサンプルは停止できないんで、すいません。ちょっと環境変数の方でやらせていただきますと、話を進めさせていただきます。で、進めます。で、環境変数を扱うっていうことなんですけど、これはアプリケーション開発をやったことがある方なら、まあ、なんとなくわかると思います。ドットエンブ使うような形がいいかなと思っています。はい。 えっ、ー、と、Python のコードベースで言うと、Python.env っていうパッケージがあります。まあ、これを使うと良いだろうと。サーバレスフレームワークにおいても、それは .env を扱うようなパッケージっていう、プラグインかなプラグインは出てます。これ何かっていうと、さっきのあのデブ、ステージデブとか、そのステージの名前に応じて、.env.stage 名っていう、えと、ー、env ファイルを自動的に読み込んでくれます。で、これ、えー、実際に YAML ファイルのテンプレートの中で参照することができるので、 えー、ラムダの環境変数の定義にそれらを渡してあげれば、えー、ラムダファンクションのコードの中でも、OS.Environ の中で参照するようにできます。というところですね。まあ、このあたりを使いこなしていくことで、えー、インフラ、そのスタックの部分とコードベースの部分、両方対応できるようになるというところです。次に、さっきのローカルでも、えー、気軽に動かしたいよっていうところの話がありましたので、ここをお話しします。まあ、基本的にはさっきの、えっ、ー、と、今、 いったようなことができてれば、あとはもうほぼほぼテストしやすい設計にしましょうっていうところに修練するかなと思ってます。まあよくあるのがラムダハンドラの関数にいろんなものをベタ書きしすぎちゃいけないよねというような話ですね。ビジネスロジックであるとか、え外部サービスの呼び出しっていうところはちゃんと別のモジュールに分離して設計しましょうっていうところ。あとはまあハンドラ、ハンドラ内の仕事とかはそんな最小限に収めた方がいいですよねというところです。で、これらができてると、あの、 例えばサムローカルとかローカルスタックとかそういったようなものを使うような、あ使うような記事とか見たことある方いらっしゃると思うんですけどこういうローカルコンテナのランタイムに移行するのもすごくやりやすくなります。あそうですね。例えばですけど AWS の Python の SDK である BOT3 あると思います。あれってクライアントを初期化するときにサービスのエンドポイントとかポートとかそういったものを初期化時に指定することができます。 これ、えー、BOT3 をラムダハンドラーの中で直接初期化しちゃってると非常に取り回し悪いんですけども、えー、クライアントを初期化する部分だけこの別のモジュールに切り出してあげるとか、そういったようなやり方をすることで、そのモジュール、切り出した先のモジュールの方では、ステージの変数を見てあげて、もし、えー、例えばそうですね、ローカルステージってものを定義しましょうか。ローカルステージで動いている場合は、 えー、ローカルのコンテナランダー今立ち上がっている前提で、エンドポイントはそのローカルコスト8080に向けてあげるとか、そういったような制御をできるし、それをラムダハンドラの方から見せないように隠蔽するというようなことができます。そうなるとローカルで動かすっていうこともやりやすくなるんですね。なので、えー、基本的にそのテストしやすくなるようにちゃんとモジュール分割していれば、このさ一番下で上げているような、えー、サムローカルだとか、まあなんちゃらローカルだとか、そういったシリーズってすぐに移行できるんで、まずは、あのー、 モジュール分割を進めていきましょうよっていうところから入るのが良いと思ってます。はい。あと、まあ、サーバーレスっぽい部分を補足すると、ステージ依存のなっ環境変数として扱っていきましょうっていう話と、あとはその管理するモジュールっていうのを自前で作ってそこに集約するのが良いと思ってます。例えば、その settings.py だ, だとか、constance.py だとか、そういったようなものを定義してあげるのが良いのかなと思います。で、これに関しては、あの、環境変数限定なんですけども、ちょっと、 サンプルになるようなものを用意してあるので、簡単にご紹介します。まあ、詳しくは、ちょっとレポートで見てください。はい、このサンプルなんですけども、えー、そうですね、SQS 挟んで投げるラムダと受け取るラムダがいるっていう、そんな感じです。ここで、えー、さっきのステージ交流の値何かっていうと、例えばこの辺です。えー、SQSQ に投げるためのラムダは、SQSQURL、これを知っている必要があります。 まあ、なので、それを環境変数で渡してあげましょうよっていうことを書く必要がある。で、それをどうすればいいかっていうと、えー、次のようなことになりますと。テンプレートの YAML ファイルですね。これ、プロバイダーエンバイラメントっていうセクションがあって、ここのエンバイラメントに書かれるものがラムダ関数の、えっ、ー、と、環境変数に渡ります。はい、こんな感じですね。えー、AWS アカウント ID と、えー、MyQ、 まあ、Q ネームってあるんですけど、さっきの真ん中の構成図、構成図の真ん中にあった Q の名前です。まあ、ちょっとしたポイントとして、そのセルフサービスとか、セルフプロバイダーステージっていうのがあると思います。これ、まあ、割と、その、なんでしょう、ミソになるところで、サービスと Q の、えー、リソースの識別をする名前と、あとはプロバイダーステージ、これ、デプロイするステージですね。これを、えー、っと、ジョインするような命名規則で、えー、っと、名前定義してあげることで、そうですね、よ、他の、 スタックと被らないようにできるっていうのが一つ。えー、あともう一つは、この同じスタックを異なるステージでデプロイしたときに、名前が被らないようになるっていうところの効果があります。リソース名を宣言するときには、例えば、ちょっと文字数の制限とかものによってはあるんですけれども、まあ、こういう形で宣言しておくと、非常にそのアプリケーションのコードベースの方でも取り回しが良くなるのでおすすめです。次、セッティングスパイですね。まあ、ちょっと余計なものもいろいろ書いてあるので、かいつまいます。 ドッ .env 使って、ステージ、そのステージに適したドットエンドファイルをロードしていますというところがあって、最後のところで、えー、QURL の特定に必要な変数、えー。QURL というのは、そうですね、えー、AWS アカウント ID と AWS リージョン、あとは Q の名前、これらが分かっていれば特定することができるので、これらをロードしていますと。そういったようなコードを書いていますあ。ちなみにですけど、これ中にスラックボットトークンっていうのがあるんですけど、これ本当は環境変数から直で読み込んじゃいけないんです。 プロダクション環境で運用するのであれば、これはシークレットマネージャーから値を取得するとか、そういう行動に置き換える必要が適宜ありますのでご注意ください。ロギングの話です。はい。喋、えー、ること、予定はこれだったんですけど、予定を変更しています、えー。基本的には JSON の方がとりあえず作っておきましょうっていうところが一番言いたいこところですね。トレース用の ID は構成数が増えてきたらやればいいと思いますし、デコレーターでの共通化はこの次第だと思いました。この辺がちょっと、プロポーザル出した時点から見解変わっている部分です。 はい。順番にお話ししていきます。えー、JSON で構造化しましょうと。これ何が一番嬉しいかと言いますと、とえー、クラウドウォッチログズイベント、インサイズで検索がはかどるようになります。えー、インサイズ使ったことない方もいらっしゃるかもしれませんが、これ JSON でログ吐き出していると、ネストしたフィールドをドット区切りでアクセスすることができるんですね。ちょっとこれ、スクショハったものはそのネストしたフィールドを区切りしてないんですけど、まあ、JSON でやっておくことが、 非常に取り回しは効くので、やっておくべきだというところですね。後から検索するのしんどいので、まあ最初にこれはやっていいと思います。で、実装の方向なんですけど、いくつか選択肢ありますと。えー、まあ一番簡単な順からちょっと並べていくとこんな感じじゃないかなと思ってます。まあロギング時のメッセージ引数に必ず JSON ダンプしてから渡しましょうっていうのが一番、まあ取り組みやすく簡単なやり方ですね。で、次、JSON ロボのパッケージとか、まあ その辺に探せばあるので、それを利用しましょうというところがあると。あとはまあ自前で書くところとして、フォーマッターを JSON に対応したものを書いてあげましょうというところとか、あとロインーだったーのを利用とか、ちょっとこれまだやったことないんですけど、検証中、いや検討中です。で、えー、JSON での構造化っていうところに関して、まあ、こうであってほしい要件があると。で、それも ちょっとまだ模索中なんですけれども、おおよそこんな感じかと思っています。まず当然ですが、えー、JSON 形式で出力できることが大事です。あとは構造化の、あ構造を一定の、すいません、えー、っと、まあ、構造を強制できることが大事です。えー、これ、先ほど、あの、クラウドウォッチログズインサイツ、これで検索するってことを考えたときに、あの、ラムダファンクションによってとか、あるいはログ出してる場所によって、 トップレベルのフィールド合わないじゃんみたいなことがあると、まあ成り立たないので、少なくともトップレベル、JSON オブジェクトのトップレベルに関しては、ある程度このキーはあるんだよっていうところを保証していたいというようなモチベーションがあります。これがさっきのその、プレーンなロガーを使ってると、そこの強制力っていうのはないので、うん、その辺のうまいことやれる実装っていうのがないかなっていうのをちょっと考えているようなところですね。あとできるならラムダの実行情報、 っていうのを勝手に、こちらで意識しなくても注入してくれるようにしたいなと思ってます。これ現在私の実やれてる実装の中ではできてないので、このあたりがちょっと模索ポイントですね。はい。あとは、まあちょっと参考情報です。あの、ラムダコンテキスト、これ何かっていうと、ラムダカンドラ呼び出したときに、えー、引き数2つあるんですけど、2つ目の引き数に入ってくるオブジェクトです。これは非常に 有, 有用です。 まあ、ログなので含めてあげるといいと思ってます。こういったものを、あの、ユーザーが意識しないで収入できるような形を目指したいなっていうところですね。そうですね。ちょっと補足事項としては、インボケーションタイムアウトまでの残り時間っていうところ。これ、うん、ログに含めるかどうかはちょっと議論の余地あるかなとは思うんですけど、これ、タイムアウトハンドリングするときに、常にその現在、現時点での残り時間っていうのを返してくれます。これが、例えばそうですね、調子の悪い外部サービスの API を呼び出すラムだとか、 まあ実際にこれ案件であったんですけど、まあそういうのを呼び出すときに、ここのインボケーションタイムアウトの時間を見て、えー、外部 API のタイムアウトを動的にそのコントロールしてあげるとか、そういう用途に使えます。本的と本的ストブジェット、かなりまあ有用なので、一度そのドキュメント、リンクはあるので、ご覧いただくといいのかなと思います。プレイス ID の与の話です。そうですね。まあ何言ってるかっていうと、あの、一つのユースケースを実現するためにいろんなサービスの組み合わせで実装されてるっていうところです。 だけど、運用上のユースケースって、そのユースケースの単位でよく絞り込みたいよねっていうニーズがあります。まあ、つまり、まあ、いわゆるマイクロサービスのトレーシングの話ですね。サービス相談で実行ごとにチーなら ID 取りたいっていうモチベがあります。基本的にこれは、まあ、構成せずに祝ってきたらやればいいよっていうふうなスタンスなので、エクセルをとりあえず使いましょうっていう方針です。でトレース用にアマゾンえー、XAmazon トレースー ID っていうのが使えるので、そいつを使いますと。 ただ、ああ、これ現時点だと、ステップファンクションズはサーバーレスで非常によく使うサービスなんですけど、これ使う構成だと、一ひねりが必要なんですよね。エクセルにしたいようなんですね。なので、ある程度ユーザー側で頑張る必要があるんですけど、ちょっと今日は時間がないので、これ割愛します。まあ、もしかしたら、あの、この発表が終わった後にディスカッションできるかもしれません。ちなみに、これサーバーレスフレーナーなら簡単だよって書いたんですけど、どのぐらい簡単かというとですね、まあ、このように、あの、 テンプレートファイルのやめるファイルに3秒付け出せば終わりです。これは、そうですね、トレーシングっていうセクションがあって、API ゲートイのトレーシングの有効化無効化っていうところと、ラムダーファンクションのトレースを有効化無効化っていうところ。まあ、とりあえずこれ、そんなに料金かかるような話ではないので、すいません。とりあえず、まあ、有効化しておけばいいんじゃないのかなって思います。まあ、なので、必要に応じてそれ自分でデプロイしたものを見ながら、馴染みが出てきてかつ必要性がわかるようになってきたら、 えー、いろいろ工夫していけばいいというふうに考えます。最後です。えー、デコレーターでの共通化ですね。これ何を言っているかというと、えー、ラムダファンクションの ハ, ハンドラ関数。これにアタッチする専用のデコレーターを使いましょうっていうことです。で、そのデコレーターで何を実装するのかというと、例えば、ここに書いてあるような例で、ハンドラの実行前後で必ずロギング処理挟むようにしましょうとか、 あとは、え SQS とか、Kinesis のトリガーのように、複数のレコードを1個のイベントとして受け取るようなラムダファンクション。これらを複数のレコードをばらして、レコードして、それを個別に扱いたい、そんなコードを書きたいといったときにデコレーターっていうのが使いどころがあります。ちょっとこれ時間がないので、まあ説明はできないんですけど、えっ、ー、と、使用例としてデコレーター、この f r f f n っていうのをちょっと簡単にいきます。 フロメース FN が何やってるかっていうと、デコレーターですね。えっと、ステップファンクションズの中で使うラムダファンクションにアタッチしたいなという意図でこういうのを書いています。まあ、やってることは単に前後にログを挟む、ロングを挟むだけですで。使う側としてはさっきのフロメース FN っていうデコレーターをつけて、ラムダファンクション、まあ、ここではファインドテンプレートバイアーティクルっていう関数があるんですけど、えー、まあ、それを定義してあげて、あげれば、 ここの関数の中で書くのは、そのいわゆるビジネスロジックとでも言ったらいいんですかね。に当たる部分だけで、ロギングとかの本質的じゃない部分っていうのを省くことができます。はい。ただ、まあこれ、最初にも話したように、あの、私としては、現時点ではこれもう好みの問題だと思います。いいところ、悪いところあると思ってて、いいところはこの4つですね。あの、ハンドライナーネンの記述量が減るので、本質的な部分がクローズアップされるのはいいところだと思っています。まあもちろん、その汎用的な 共通処理を再利用できるっていうところもありますし、複数人で、ね、開発してるなら地味に大きいと思うんですけど、開発ポリシーの強制ですね。あの、必ずウギングトレっていうポリシーがある場合に、そこをその開発者に任せちゃうと漏れちゃう可能性もあるんで、デコレーターはそれを強制するような力があるかなと思います。あと、実際にこれを使った実装っていうのが、その、実績もあるんで、まあ、悪い方法ではないです。間違いなく。まあ、ただ、良くないところですね。 あの、デコレーター、まあ、やりすぎはかえってコード読みづらくなるかなっていう気持ちですね。これは私の主観です。まあ、好あると思います。で、まあ、そうですね。多少、その、デコレーター使わないことによって長くなっても、コードが直感的に読めるならそれでいいじゃんっていう考え方もあるのかなと思っています。あと、さっきのサンプル実装の問題なんですけど、ロギング時のスタック フ, フレームデコレーターになってしまうので、あの、トレース追いにくくなります。まあ、ただし、これやりようはありますというところ。あとは、ロギングの例だと、 最初と最後以外にもロギングしたいケースってあるんじゃないのっていうのがあって、まあ、必ずしもそのデコレーターがハマるケースばかりではないのかなというふうに思います。まあ、以上のような良、まあ、い, い点悪い点というのがあるので、私としてはまあ好みで使い分ければいいんじゃないのっていうのが今のところの結論ですね。はい。まとめです。えー まあ、ここまで話してきたような内容なんですけども、サーバーレスになったところで、アプリケーション実装の部分って基本的にはほぼ普通の Python だと思って書いていただければいいのかなと思います。その、サービスのモジュール分けましょうとか、テスト用意性の話だとか、あ環境変数の扱いだとか、それって特にその、サーバーレスに固有のな話じゃないと思うんですね。なので、そのあたりを意識していただければいいのでえ、そんなに身構えることはないですよというところ。まあ、構成パークがやりやすくなりは、そう構成するっていう部分も同様ですね。はい。 で、ステージ公用のパラメータは環境変数などを使って管理。まあ、これも一般的な話だと思ってます。はい。で、ロギングに関しては、えー、JSON ログーとりあえず使っておきましょうっていうところですね。できるならデータ構造を一貫させるような仕組みがあればいいんですけど、ちょっと私は今いい実装がないので、まあ、あよりその詳しい Pythonista の方がいらっしゃれば、こういうのがあるよってご紹介いただけるととても幸いです。まあ、トレーシングとかデコレーターをお好みでやりましょうというところですね。はい。で、最後に私がよくサーバーレスのキャッチアップで、 えー、見ている情報源というところをご紹介します。まあこれは後で見といてくださいというところですね。はい。で最後にえまあ我々サーバワークスこの AWS のプロフェッショナルとしていろいろ採用活動やってます。よかったらその見に来てほしいです。はい。以上です。ありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。えー、まだ一分ほど時間がありますので質問のお時間もおけます。何かご質問のある方は挙手をお願いいたします。 皆さんは静かですね特にご質問がないようでしたら、何、えっと、か言い残したこととあれば、今のうちにお願いいたします。何かありますかそうですね。ま、う、あ、ん、あんまりないですね。あっ、そうでした。<笑>あの、まあ、はい、ちょっとアーパレスのセッション、今年結構少なくて。 少なかったなと思ってて、うん、なんかアウェイなのかなと思ったんですけど、まあちょっと、はい。小学者の方、まあ、興味はあるよっていう方のそご参考になれば、まあ、幸いです。質問とか、その受け付けているので、ツイッターや Slack などで、えー、いただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問がこの後ある方は、は交流の Slack や、えー、ツイッターなどで質問してみてください。では発表いただきまして、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はいでは、コメントで大き、えー OK、な拍手をお願いいたします。